こんにちは、淡田洋介です。今日はマットフレームを作る時に使うボードの種類とその厚さについてお話ししたいと思います。以前にマットフレームの作り方の動画を2本作ったんですが、そのうちの1つの動画でいただいたコメントで、マットフレームに使うボードの種類とその厚さについて質問を受けました。確かにそれは必要な情報ですよね。なのでそれを動画にすることにしました。 はじめにマットボードというのはこういう厚い紙の真ん中をこうくり抜いて額に写真とか絵を入れるときに使うものですこれ昔私が作った版画なんですけどこういう感じでガラスがあってその間にマットボードが入っていてその裏に絵が挟まっていてそれでこの額に入れるっていう感じですねマットボードを使うとこの厚みの分ですね作品とガラスから距離を取ることができるので作品が直接ガラスに当たらなくなります それからその見栄えも良くしてくれますマットボードの作り方が知りたい方はさっき言った別の動画で作り方を詳しく紹介していますので概要欄にリンクを貼っておきますので興味のある方はぜひご覧になってくださいそのマットフレームに使うその厚紙どんな厚紙を使うかというと私はイラストレーションボードを使っていますでも専用のマット台紙というものがあるそうです ただ私がイラストレーションボードを使っている理由は<笑>画材屋さんに行った時それしか見つからなかったからですで使ってみたら普通に切れてマットボードとして使えるのでずっとそれを使っていますでこの紙の種類なんですがこれたまたま私はお店で見つけたのでこのメーカーのこの種類を使ってるんですけど紙の種類はタントというものです厚さは 1.5mm と書いてありますね この「タント」両面って書いてあるんですけど多分厚紙にタントという紙が両面に片面この色で芋片面はこの色のタントという紙が貼ってあります両面違う色なので色を選んで使うことができます色の種類も結構あります「ケント」っていう紙もあるんですけどそれもいいと思いますただお店で見つけたいろんな色のあるイラストレーションボードが タントという種類だったのでここれを買ったとというでですで今「タント」と「ケント」って言ったんですけどそれ以外の種類の紙でもいいと思うんですけどなんでこれにこだわるかっていうと紙によってはマットを切った時にこういうところがボロボロに。 ここが綺麗にスパッと切れないでこういう風に削れてなってきちゃう紙もあります多分この紙が柔らかいためだと思うんですねタントっていう紙で切ってこういう風になったことないんでこれは間違いないなと思って使っていますもしもそのマット台紙っていう専用のものが入手できればそれを使ったら間違いないんじゃないかと思います あと厚みについてなんですが私は 1.5mm というものを使っているんですがちょっと調べたんですがマットフレーム 2mm から 3mm ぐらいっていうのがなんか普通みたいですね私もこのマットフレーム楽に入れてて思ったんですけど最低 1.5mm ぐらいはあった方がいいんじゃないかと感じています で、2ミリとかあると、なおいいんですけど、1.5 ミリを使ってる理由は、まあギリギリそのぐらいあるといいなというのと、イラストレーションボード、まあ他の紙もそうかもしれないんですけど、分厚くなればなるほど値段も高くなるので、1ミリだともっと安いんですけど、それだとちょっと薄すぎる気がするので、1.5 ミリを私は使っています。 ただこれ厚ければいいってもんじゃなくて2ミリとか3ミリよりも 1.5 ミリの方がいい場合もあってそれはこの額ですねこの額のガラスとか外した時にここに溝がありますよねこの溝の高さがどのぐらいあるかにもよると思いますここにガラスを入れるじゃないですかここにガラスを入れてでこの作品とマットフレームですねこれは 1.5 ミリだと思います で、ここに 1.5mm のマットフレームを入れますね。そんで、額のこの裏の板ですね。裏の板を入れた時に、この額だと、ここがギリギリなんですよ。なので、もっと厚みのあるマットフレームをここに挟んだ時に、ここが盛り上がりますよね。もうすでにこれ盛り上がってるので、多分ですけどこれ絵を入れるための額じゃないかもしれないんで、 この高さがちょっとあんまりなくてなのでこんな感じになってると思うんですねそういう額に入れる時にあんまり厚手のマットフレームを使ってしまうとここが閉まんなくなってしまいますまあ額によってはちょっとここにすごい余裕があって蓋する前に段ボールとか発泡スチロールの板がついてるやつもありますよね なのでその額によってこれがあんまり厚くない方がいい場合もありますただあんまり薄いとこの作品がちょっとたわんできた時にこの4ってなってきた時にガラスに当たっちゃうのでまあこの 1.5 とかあっても当たっちゃう場合あるんですけどあんまり薄いともっと当たる可能性が増えてしまうのでまあ 1.5 ミリが薄さのギリギリかなと私は感じていますということで今回はマットフレームの そのマットの種類、それから厚みについてお話ししました。先ほどもお伝えしましたが、マットフレームの作り方が知りたい方は、概要欄にマットフレームの作り方の動画のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもご覧になってください。ということで、今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方は、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。 また次回の動画でお目にかかりましょう。さようなら。